有没有人在这里看到的、NO. 我在这里看到的我在 A 里 e 到的我在这里到的我在这里看我在这里看到的我在这里看到的我在这里看到的我在这里看到的我在这里看到的我在这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 から多分重力室でベジータにしごかれてるんじゃないかなトランクスをごはんくんより強くしたいらしいわええー、怖いですねそれはあれわねよ重力室か。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 トランクス君に修行をつけているそうですね。あ, あ、あそろそろ本格的に鍛え始めてもいい年になったからな。貴様もモカウカしていたら、すぐに追い越されるぞ。でも<笑><笑>あうごめん、もう。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 早速使わせてもらいます。早速、ジョンジーはロやっぱりいらない。いい時がもらう。大<笑>丈、まあ、でじゃあ、学校行ってきます。一晩中変身ばっかして、よっぽど気に入ったみたいだな<息>。飛行機に気をつけるだぞ。はい。 お兄ちゃんいってらっしゃいやっぱりかっこいいなほほンそうだろうこの悟空にそっくりなごはんの弟の名はゴテン悟空があのセルとの戦いの前に残していった2人目の子供である。 っとはい。 平和かな何だまたごとかああ、まだやるきなの当たり前だ。ここからが、本番だぞ。 え、驚いた。本当に結構強いやミスターサタンより強いんじゃないかなさあ立ちなさいよまだやるんでしょう。くそちっなななんだてめよはわたしは ああ、ああ、精军的东西いして も,、ね、も無駄だぞさあビデルさん。 こいつらを捕まえましょう。私の名前を知ってる。お、はい、サタンの女、点会、うん、知る。点会、うん、知る。こんな見っともない奴に捕まってたまるか。ねえ、ち、畜生、八の字にしてやるそ。そうだ、やっちまおう。愚か者め正義を倒せるものか。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 そうなんですよわあ、ー人に問いないと人に試したいやっぱり真っ直やっぱりあんたの正体は孫 o 飯 g くんだったのねしまったななんでわかったのですかこんな完璧な変装してるのに怖いよ どう私はのしてな 练好一点可在怀孕那可真还算太极度太极度太极度太极度太极度太极度太极度太极度太极度太极度太极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 天界一武道会い、いや僕は遠慮しておくよそ、そういうのあまり興味ないし出なきゃバラすわよみんなに孫ンゴハン君がグレートサイヤマンの正体だってえい、そんなのこうやって人捕捉了一把柄そういうのが悪グレートサイヤマンで出場すればわかんないだし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 今度空の飛び方、私に教えてよね。あんた、いいですよ。それじゃ、私は先に教室に行くわね。しかし、こんなにあっさり変装がバレちゃうなんてなあ。龍珠石は、都幾長時間、先に俾俾條それに、天海一武道会。 どうしよううしよいががん、武道会か。か、確ヘヘルルメメメッットトや防具をつけちちゃゃダメなんだよな。なだでも、ルメットがないと、正体が ブルマささんんののとこころに行ってみようかそ人は確かランチさんだわ何であ何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 僕もブルマさんにあったんですけど、不 ien... 在みたいです。この正義の味方、グレートサイヤマンが何でも解決してみせますよ。<ス ợ> まあ、頼もしいちょうど正義の味方さんに頼みたいことがあったんですえ実は私修行の旅に出られた天津飯さんから畑のお世話を頼まれてたんですがその畑から化け物が出てきて畑の近くの村を襲い始めちゃったんです そりゃ大変だ僕はその化け物を倒せばいいんですねはい、お願いします村の場所はここですわかりましたすぐに向かいます そ, そうですね私はここでそれじゃあいって バキモノがまた来たぞ助けてバケモノメジたジャジャジけジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャ ジェジェッアイフォーマー・グエブ・ジェアン・ジェグレト・サイン なんとお礼を言っていいかははは当然のことをしたまでですよバケモンはどこだ ラ, ランチさんバケモノなら僕が全部やっつけちゃいましたけど何？遅かったか俺もやつらをぶちのめしてやろうと思ったのにねそんな危ないですよ昔ヤムチャさんだって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 そいつは天津飯の畑で採れた野菜だな。ちょっと待っててくれ。あ、あ、あ、くしゅ。あら、ここはどこかしら。ごめんち、おバグじゃい、ほんや、ね、らじ。まあ、美味しそうなお野菜ですわね。よろしかったら、そのお野菜で。 皆さんにお食事を作らせていただきたいんですけどいかがでしょうか<笑>そりゃ助かるよ私たちは壊された建物を直さなきゃいけないしねそれでは天心飯さんの畑からもっとお野菜を取ってきますねご、ええ、もちろんですあと僕はご飯ではなくグレートサイヤマンですあら、そうでしたわね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 相談してみようかしら。わあ、すごいね。話聞いて聞いてや。えっと、僕そろそろ行きますね。いろいろとありがとうございました。グレートサイアマンさん。お、ご飯さんいらっしゃい。ママにおじ。そうなんだ。ブルマさんいるかな。うん、いるよ。 入入って入っててへえ出場するんだ今度の天開一武道会なんで実はクラスメートにミスターサタンの娘さんがいましてミスターサタンミスターサタンってセルと戦ったときちょろちょろと邪魔してたやつでしょマヤゴーボンなさは格闘技世界チャンピオンの。 その娘がクラスメートなんだええでも結構いい子なんですよ僕と一緒で悪いやつは放っておけないタイプでよカぶらやカぶらやれでもその子に僕の変身がバレちゃったんです恋とか、ね、でで一緒に天開一武道会に出場しないと正体をバラすって言われて同時ね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 なるほど。こんな簡単なことでよかったんだ。と、トランクスコかっこいいだろ。う。ノーコメント。でもさ、どんなに手を抜いても、ぶっち切りで優勝するのがわかってちゃ。つまんないわよね。そいつはどうかなおお。 あの時は大きな力の差があった。だが今は貴様が平和に浮かれている間も、俺はトレーニングを続けていた。あ<音楽>、そう、全然働かないのよこの人。あんたのお父さんと一緒。サイヤ人って働かないのかしら。すごいや。お父さんとごはんさんが戦うの。おらも出るぞ。お、は天界。 お父さんお父さんの声だお父さんそうでしょカカロットそうだ久しぶりだなみんな今あの世からカヨ王様として話してんだけどちゃんと聞こえてるみたいだなお元気でしたかお父さんおうんまあ元気といいや元気だったかな死んでるけど 本当に。本当に天下一武道会に。来られるんですか。うん占いママに頼んで。たった一日だけ戻れる日はその日にする。ご飯もベジータも出るんだろう。おらも出るさ。やった。わあ、ベタ配信す。あ、別に。楽しみにしているぞ。覚悟しておけ。 にに俺もはい。 そうだベジータさんも正体がバレないようにこういうコスチュームを着なければ。着るか。俺は別にバレても構わん<笑>じゃあ僕みんなに教えてきますちょっと嫌いです。嫌いです。 啊好啦咁今次嚟呢度四日有啲呢條片嘅留返呢片同埋 share 條片之後咁其得加入我 s e 頻道咁记得咁记得今日隔離真仔咁下次出片準時收睇我哋下次見好 拜, 拜